心込めて全員で総踊りさせていただきたいと思いますので皆さんオフィシャルチームの皆さんとぜひともお客様皆さんで楽しんでいただければと思います。でよろしししくお願いまますさあそれでは参りましょう構え パパのまんまも関係ないパッパッよこの輪になって同じマホならパフォーよっしゃ笑う笑顔になって肌もはもせば持って太鼓が鳴ってまりでなパッパッがらの声で聞いたらの中よりしい時間。 の存在さ「みょっしゃれよ」「今重なったもん」「ひかるね話を」「みょしゃれよ」「今の一歩歩くのにのまま飛び出して」 さあ、来、はい出雲でございました、えー、お客様に、えー、感謝の気持ち全身全霊で礼ありがとうございました、はい、おっフィシャーチーム、撤収 はい、森さ下柳さん、盛り上げていただきました。ありがとうございました。さあ、今ですね、厳正な審査を、審査員の皆さんが得点出してくれましたので、こちらを今しております。だいたいですね、4時5分ぐらいになりましたら、皆様に上位の各 A グループ、B グループ、C グループの